Pengecekan rumah setelah lima tahun. Halo guys, assalamualaikum. Hari ini kami mau kedatangan tamu. Tamu masih bukan tamu jauh, jadi rumah kami ini tempat i tamu n lima tahun yang lalu sama developer Aiful Home namanya. Jadi tiap s e tahun pertama, tahun ketiga, sama tahun ke lima itu ada pengecekan atau tanking. Nah, jadi ini pas ya bukannya pas ya lebih dari tahun kelima ada pengecekan buat tahun, tahun kelima jadi pengecekannya biasa buat pengecekan di luar terus di dalam kalau ada masalah apa-apa gitu k a r e k a langsung ini langsung b e n e r a n atau gimana gitu itu semua gratis karena kita masuk asuransi untuk 10 tahun sekarang saya lagi nunggu di luar e n t a r lagi kayaknya o r a n g y a datang nih saya lihat kayak apa sih kalau pengecekan rumah di Jepang ya Sudah datang nih guys. Eh guys dia lagi ngecek dulu di luarnya nih kayak apa b a r a n g kali ada retak atau keteran apa itu. g u r u h sekali tuh. Jokernya nanti. Segera sejokernya n h p a i h k a t u itu. Iya. で、こういういがあるんですよ、はい、継ぎ目の、はい、あと継ぎ目とかあの窓回りとか、はいはい、あの電盤ドアとか全部、はい、こういう窓回り全部ですね2階とかも、はい、で、これもやっぱ全年々やっぱ沈んでいくんですわ劣化して、はい、でこれも特に亀裂とかも何も入ってないんで、はい、まあだんだん年数たてば亀裂とか入ってくるんですよ、はい、そうすると台風とか雨風が強い時はちょっと。 入ってくる可能性がある普い う, う普段は 入, 入ってても、うんうん、こう全部基礎から上からこう次基礎って、はい、ああの間が空いてるんですよ、はい、でそこから抜けていくようになってるんです雨が入っても、はい、万が一入ってもですね、はい、で普段の雨やったら全然耐えしのげるんですけど、はい、台風とか雨風が強いとこうすごいじゃないですか横、うん、殴りの、うんはい、そういうとこで普段入ってこないとこから逆流して家のこの反対側の窓の周りがちょっと 濡れとるっていうまだ閉めてるのにう、あのー、その横かそうそうそうそうね普段は入ってこないんですけど、はい、そういうか強い風の時だけ、はい、ちょっと窓周りが濡れとるかとかですね、はい、まあそういう原因がこういう亀裂とか、はいまあ、そういうの劣化でちょっとなってくるということなんで、はいまあ、ご主人さんだったらもしかしたら材料だけあれば自分で濡れる、はい、コッキング ね, あコッキングね<笑><笑>その隙間を塗っ埋めたらいいだけなんですよ、はいはい。はい まあそういうのも年々出てくるんでまあ、10年とか過ぎてくるとこういうコーキングとかうこう塗装面の コ,、はい、コーティングが弱やっぱあのだんだん弱まってくるんで、はい、よく足を組んでなんか塗装みたいなやつするやことがあるじゃないですか、はい、ああいう感じでやっていかないといけないんですよメンテナンスで。でね、だいたいいまあ、今5年目なんですけど そのさらに5年先の10年10年点検から10年からまあ15年の間ぐらいで一度多分メンテナンスはちょっと場合によりますけどした方がいいかなていうああそうですね、はいた10年以上あれや ね, で, 年れてねでねそれ15年とか下手したら20年近く そののままの方もおるんですよ実際やっぱでも気立がやっぱ何か所入ってるんですよ。やっぱ日当たりのいいそっちとかあるじゃないですか、はいはい。こっちに比べると日当たりのいい方はちょっとやっぱ劣化が早いんですわ。ああ<咳>そうやね。でこう今天気いいじゃないですか風が、はい。それこう触ってもらってこう白い粉、はいはい、チョークみたいな黒板 の, あのチョークみたいなあれが白い粉が手につけられたら。 このコーティングがちょっともう劣化しとるんですよ、はい、ちょっと気をつけた方がもらった方がいいっていう感じですね、はい、あもう、うん、弁券の社員ということですねあそうそうそうそう店員ってメンテナンスかはいでうちでも水盛りだけでもしますし工事も別にしますし筑、はい、本さんのお知り合いだ友達とか知り合いでやった業者さんがおったら安かったらそっちでも全然やってもらってもらって、まあ、またその時 ま, だ<笑>あまたまたじゃあおったら全然説明させてもらいますから eh、yes, tadi udah beres liat h di luarnya n g g a k ada masalah yang terlalu besar y a biasa aja sih sekarang kita mau ke dalam ngecek di dalam ah ah Oke teh うん前はいいかげんやったんですね。はいはあ 今はもう直ったけど、ね、今はこれ、厚さんのととカカーードドいいてるじゃないですかの鍵の方やったら別にいいんですが。 カードのほうやと電子部品のんでカードばっかり偏るとちょっとあの微妙にちょっとあの縮まるととかあとそのカード部品のその電子部品のほうにちょっと影響あってちょっとあっこあっこあっこあっこあっこあっこあこあっこあっこあっあっこ このペンチでちょっと挟んでちょっとこうちょっとこう引っ張ってもらう感じででもうちょっとこれが出てくるんですよもうちょっとだけそうするともうちょっと かで何<笑><笑><笑> 冬っていうのがああ時期的にね。うん。うん、だから毎回ではないですよね。あその時期によって今はそうですね。こ, こ, この前の夏分 冬, 冬ぐらいがちょっと長かったっていう、うんで。それで今はちゃんとだんだん収まってきてる感じ。ですねい冬場になるとあ乾燥時期です。ねうそう。すると結構結構きつじゃないぞ。うん。 どうしても、ね、前も説明さ せ, ます、あのー、させてもらったようにあの今やれる状態のことはさせてもらってるんでこれ前もぐらさせてもらってですねちょっとも木材のちょっと言い訳がましくてあれなんですけどちょっと木材のちょっとやっぱ性質上うどうしてもちょっとやっぱ兼ね合いがある も, もので、はい、あ時期とか温度とかあとでいいいきしてますもんで、あのー、ちょっとその関係でちょっとやっぱ時期的になってしまうとううそれからまあまあま ま, まかい あの、続くやったらまた言ってもらいますかね、はい、様子見といてもらってですね。うんうん、また冬場ぐらいになると、また連絡してもらってそうですね<笑>、まあ、冬場だ限らず、もう毎日とか、だんだん暑くなってくる、夏場とかでも、時期変わるためにもなるんやったら、ちょっとまた言、はい、ってもらってですね、また見せてもらいます、はい、ちょっと様子見っていう形で。すてますエラが なこれもだんだんやっぱ使っていくうちに画像がちょっと。 あのう映り悪くなったりとか音がちょっと雑音が入り出したりとかうあのし出すんでうんあの修理というよりかはもうテレビごうの場合はもう中と外で一セットであの新しく変えた方がちょっと初期。呼吸入ってこない。あああ<笑><笑>りがと<笑>うございま入ってくるのかなって呼吸売りあの関係はちょっと木材にちょっとはい大中とはちょっと当たり前のまああるんですけど<笑><笑>その。 外でで見かけるることとは多分あると思うんですが、た, た, あたまに、うん。要は家の中はこの床下と外周で、うん、あの最初に駆除の工事してあるんであの10年間は一応保証書入ってもらってるんで万が一家の中で見かけた場合は言ってください、はい、10年以内やったら無料で表紙、はい、読んで、はい、あの出たところを中心に。うんあの から1回やったら床下から潜ってちょっとチェックしますん で,、うん、で10年超えるとちょっと保証が切れてしまうので、うんう で, でその後はまたお知らせが業者から来るんですよ、うん、でまたその時に今までの出たことないんでもうそのままちょっともう切れたままで放置しとくか、うんうん、もちろん また加入していってもらったら、まあ、23年とか5年とかあるんですけど、うん、そういう感じでまた入ってもらったらちょっとまだ費用はちょっとその分かかりますけどまたその10年目で床下潜ってチェックでチェック兼あの駆除工事、うん、あの処理の、うん、防御の工事しますもんでまたあれやったらわ、はい、からなかったらまた言ってもらったら説明しますんで、はいはい、あそうそうですなっです、ね<笑><笑> であと2回 は, はトイレありましたよね。 やばいやば い, やばい出てこへん何でこれまさかいやーーえなんか出ましたなんかカスがカスがびっくりしたまあ五年間五ね、多分これ何年何年前の子わからないけどねそうだ<笑>多分そうだあのだいぶ前の多分残念として多分残杯、うん 大概、ね、あのー、蜂の巣作ったところはま、ね、だ取っても、うん、まだ戻ってくるんですわ同じように対策とか何かあったいやもうその出るたびに小さい巣のうちに取るがもが一応ベストなんですよ、うん、あーそうなんでそれを何回かしとるともう寄ってこなくなるんですよあー、まあ、諦, め諦めてよ別の言葉作ったんでですねだからちょっとこう出とるんでもしかしたら他のところもちょっと取るときうんうんうんうん guys tadi lagi buka itu nih ada sarang lebah di dalamnya tapi udah, udah gak ada isinya sih iya gak a d i banget lama usahanya udah lima tahun kan gak dibersihin gitu dibuka ada sarang lebah paco ini makanya harus dibersihin ya dah kayaknya pengecekan di lantai satu udah beres sekarang kita mau ke lantai dua. ね、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ちょっとそっすて。<笑> かかりがあるようでしたら、うんうん、ちょっとまだ言ってもらいますかね。ね あ,、はい、あとは、その、定期の日とかによっても、違ってくるんですよ。あー、そうなんですね。多少アルミ製品なんで、うんうん、熱で。あー、ちょっと、こう、膨張しちゃったり。<笑>あ、そうそう、そういうことですね。反、うんうん、ったりとか、気持ちあるんで、それ で, ちっかかで、ね、ちょっと、かかりにくいところもあると思います。確かに、なんか、定期によって違うところありますね。今日も、えらいかかるなって暇あるし。ああ、はいは ちょっとまた頭い簡単にはめたはめたたはだけけでしょああうちがやったわけじゃないですだから途中で<笑><あ><笑>そうそうたまにに簡単外れたんうですよ。あ なんか何回も外れてきたた多分っああ、多分ハーシャそうですねこれもあの今も製品は商品は今の商品も一緒なんですけどちょっとはめていくだけじゃできないんですあそです、はい、あそ う, そうなんだですで釘で止めるとかもできないんで、うん もう取れることが多くなるんでしたら<笑>前も説明させてもらったんですけど木工用ボンドでこう縫って止めるしかないんですわうん、まあ、この壁はねもうこれ置いてしまったもんで、ね、悪、はいあれですねあっ<笑>こっち面でしたからね前言うとったそうそうそうそう考えたらあれ取ったら貼り替えとしったそううんっったで<笑>まあもうこれもいいとして、まあ、先の部屋で、はい 壁紙の色変えようかなと思うんですけど、ね、あ、手術、ね、の, の, の茶色い壁 あ,、はいあ、ち一面ですかそうそうちょっと明るい色にうん、あ、もう全部端から端までですかね明るいようにに変えようかな、はい、ちょって考えてるしね、はい、どうしろ、はい、<笑>う変えれるんやったらあ、ええー、いくらでも変えます変え<笑>ますよね途中で切るのは難しいんですわあの、まあとでもう、はい、全部変えた角から角までやったら、あのできます なんかちょっと暗すぎたかなって感じ で, あそうですかあ、うんそうですね、床もあ暗いなと思って。 Kita pikir kamar yang tempat tidur sana kan itu warnanya hitam, bawahnya juga hitam gelap. p e n g e n rebah warna lain kayaknya, barely better l a e n b g i kalau a n k h a i t e m a n g i n m e n a k b a w n t a k b e k e m a a k a b a a n a a b a n a a b e m k e m b a n a k i b e m i n i k a n a k t i t a ke a n a a k a n b e m k e m b a n a k i b e m i n i a n a a a k a n b e m k e m b a n a k i b e m i n i 作業スペースだけ開けておいてもらえたら、うん、全然できますう ん,、はい、うんちょっと暗いな、うん、そこの角までですねそうですね気がるよああ<笑>明るいなあいくらでもあのまたサンプルあるやったらお持ちしますんで、はい、その中からやったらいくらでも選んでもらって<笑>、うん、はいでも的に多分どうですかねこの面積やと作業的には多分、うん た例えば朝の9時からさせてもらったら、うん、多分昼では終わると思います。ね、3時間ぐらい。12時か1時、まあ、3、4時間ぐらい見ていただいたら、うん、多分めくって、で、下処理して、うん、で、乾かして、うん、で、貼っていかないといけないんで。5、8時ぐらいそうですね、あのー、はい、3、4時間ぐらい見ていただいたらできる作業で。うん 値段的にはどうですかね。何万ぐらいそうで何万ぐらいですい。えー、値段的にはもうほとんどが作業代なんですけど、どうですかね。<笑>えー、何メーターなの？<笑><っち><笑> 2 <笑>そうして、え、し、し、四五万。 4, 4万円台ぐらい、<笑>まだ張り替えまずさせてもらうんで、ちょっと時期はそのちょっとまだなんとも言えないんですけど、ちょっと今、建物のあるもんですから、業者が、ちょっと今月か、来月とか、ちょっと七月とか、ちょっとなんとも言えないで、はい、ででんです、すみません、ちょっと必ずさせてもらうんで、はいはい、で、あとその外の外交っていうか、どのコンクリートも、ご主人さんに言いとっては前のコンクリートにする費用っていうか、見積もりまたんで、ありがとうございます。 その時、あねえねえ、これねえねえ、ちょっと食べたい。 えるのにいる の, 何が の, のないいなこでたっっあ、あそうでよか、ね、もも、もあ、年年年なんででで、次が5年先のうった。えっ こちょっとちょっこらじ、ま、としますはいサンプーね、じあ う, <笑>あー<笑>うーん。えー パンケチェケルモントニアレベアレス、オ n ンジグダプーラン、マサラバサージ、ジュマン、アディアダ、サラン、ラバハジェン、カタモク、メシャルベジングダ、マサラヤパパ。ケセブジブラゲルフログリクタ。